だだからドラゴンボールが消えちまっただろうなんとかドラゴンボールを復活させて、セルに殺されたたくさんの人間を生き消えらせてんだ。残念ながらそいつは無理だ。もう二度と二人には戻れん。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか。やっぱダメか。あ、それじゃあさ。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 そういうのは、なんとか最初の調整でやれないことはないんですが。では、すぐに取り掛かりましょうこれで、ドラゴンボールは復活したと思います見事だ。こいつは確かに優秀な力を持っているようだ。よしじゃあ、オーラがドラゴンボール集めてくるご飯、おめえもう特訓はいいから、セルゲームまで、ここででんでと遊んでやれ Bueno, recordando、eh, en el capítulo anterior, no me acuerdo muy bien porque fue como hace una semana que s u b í ó el último video. También quería decirles el por qué、eh, Porqué no he subido más videos, o sea, desde hace una semana. Y es que he tenido problemas con el Dragon Ball Z k a k a r o t No sé, estaba con que h a c k í á n d o m e la cuenta, si no me equivoco. Porque entraba y me decía que las partidas no están guardadas, o sea, y a tengo como 5 partidas Me salían que, como que no estaban guardadas y cosas así, entonces tenía que hacer copias de seguridad. Y hasta que, bueno, pude comunicarme con Steam y pude solucionar el problema, pero si no pude solucionar, así que, bueno, después aquí les traigo el nuevo vídeo. Vamos a continuar con la historia. Recuerden que estamos en las r 1 s ya en los últimos capítulos. Tengo que buscar las esferas del dragón. F, lo voy a poner en cámara u l t r a rápida. よしこれで七個全部集まったぞできればドラゴンボールを使わねえで済ましたかったが仕方ねえセルの強さはそこが見えねえしな俺だけじゃきっとセルには勝てねえがこれでいざという時の準備だけはできたなうんじゃあ reunimos estroes del dragón Así que bueno, se las damos a Dende. Bueno, y seguimos con la historia. A ver qué nos cuenta Dende. l Pues sí, yo sí. Estoy súper que listo. No, yo creo que sí, ya continuamos con la historia. 頑張ってくださいそれぞれの思惑を胸に時は過ぎていき地球は運命の5月26日を迎えたよしいってくっか気ぃつけるだぞ悟空さん死なねえでけるおう分かってさ ごはんちゃんは戦わねえんだろい、い、い、い、そう。約束してけれ。ごはんちゃん、戦わせねえって。じゃあ、行ってくるあ。あ、戦うかもしれねえんだ。ごはんちゃんも。オス来たか いよいよだな。あれベジータは精神と時の部屋で修行やってたんだよな。奴なら一足先に行った。そうか。張り切ってんな。あ、ああ、そうだな。なんだよみんな。何に沈んでんだ悟空。まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを、 一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろそうすると前みたいに一回死んだものはもう生き返れないんだってよすみません最初に言っておけばなんだ気にすんなよデンデ俺たちは死ななきゃいいんだからさ死ななきゃってあ、相手はあのセルなんだぞ いいから、早く行こうぜ。十二時過ぎっちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。あの、クリリンさんも一緒に来ますかあ、あ, あ セルは見知の日もせず。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 セルに勝てると思うかさな。やってみねえとわかんねえさなあごはん悟空は何か作戦でもあるのかフん。<笑>やっと来たようだな孫悟空待っていたぞ。 集った最強戦士たちセルゲームの幕開けお揃いでようこそ全員空を飛んできましたよねは流行っているようだなあのトリック16号お前治ったんだな礼を言いたかったありがとうクリリン そしてご飯。よかったですね、ジロクゴさん。お手芸、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。暗い奴だな、こいつ。時間だ。どいつからでもいい。さっさと出ろ。 当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ、殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたって、あいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ いよいい、よよ地球の運命をかけたた戦いセルゲームが今、始まりましたーーりしはあリリングがいに落ちてしまったサタン選手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 ドイツからやるんだじゃあオラからやらしてもらおうかなほう一番の楽しみは最後にとっておきたかったのだがな<音楽>来い 孫悟空貴様と戦うのを楽ししみにしていたぞそいたそつは光栄だな動くくれぐらいでいいだだろうそうそな クソングクーカー。 さすがに戦い慣れているおめえもなはっ sé Que ya terminó el calentamiento. Esto e a demostrar que esto verdadero puede hacer. ¡Hop! ¡Yup! ¡Yup! p y u n y u p ¡Yup! ¡Yup! p y u k y u p y u u p ¡Creí! ¡Dos! Son los monos de la vida, Songo. La batalla de la v i o es un t o c o más de la vida. Ahora, eso es lo que pasa. マッチングポインああ。おれあせんたかがおりてがたかがおせんみぞ素晴らしいパワーだ、ソングクータタカノが楽しそうだな、ソングクール。 私は相手にもよる es que <risa> <inaudible> <Murder> <tricks> <Couple> <inaudible> <Everywhere> やるじゃないか本ンにここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ 戦図とやらを食うがいい、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あ、あいつの言う通り、悟空さんに戦図をあげて、全員でかかれば、今のセルなら倒せる黙ってろ、トランクス貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかし、このままでは、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 私はもっともっと楽しみたいんだ。めタた。高三だ。おめえの強さはよぐわかった。ほら、もうやめとく。な、なに。高三。な、なにを考えているんだ、あいつは。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 いいだろう。では聞くかその存在するはずもないものの名前を。次に、セルと戦う奴は。セルに勝てる奴は、そいつしかいね。あ、hey, れ、これで、次に、り、がで、reproduction で、と、お、し上がれ、インクリエンド、サス、セルト・タガウヤツ、セルニカ・テル・ヤツは、そいつしかいね。あれ、これで、次に、ポし También u n o s videos de cómo subían muy rápido el nivel y también el poder de los personajes. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo v i d e o Bye bye.